皆さん、こんにちは。これは、プログラミングチャレンジ第5回グラフ第3部タージャン法です。では、行きましょう。今回では、アティキュレーションポイントという、えー、と問題を勉強しましょう。アティキュレーションポイントかとは何かというと、このグラフで見てわかる。アティキュレーションポイントが頂点の話で、この頂点がなければ、このグラフがアンコネクティドになります。 まあ、見てる通りなんですけど、このグラフが Connected なんですけど、赤の頂点を一つを抜けば、えっと、このグラフがあの c o n n e c t e d になります。二つの Connected コ, コンポーネントにばらつけます。同じく、Artikulation Bridge も言いますですよね。Bridge が同じアイディアなんですけど、えっと、辺、えっと、頂点じゃなくて辺についてですね。この赤の辺をと消すと、 このグラフがあとアンコネクトになります。では、このビデオについて、このビデオは、このアーティキュレーションポイントを見つかる方法についてを説明します。ブリージについて似てるようなオブリスムがありますが、今回は、えっと、ポイントについてを集中します。いつ、なんかどの、どんな時に使うかですよね。あの、例えば、えっと、 グラフを、なんか、二つに分けるために、どの頂点をあとリムーブすればいいのか。これをすると、あの、クラスタリングにも使いますし、あとは、なんかそのグラフの強さですよね。あの、グラフの強さの一つの測り方法が、えっと、アティキュレーションポイントの数。アティキュレーションポイントの数が多ければ多いほど、グラフがあまり強くない。 ですね。アーティキュレーションポイントが少なければ、グラフはどんどん強くなります。ですね。あとは、なんか、例えば、グラフが壊れないために、どこであの変異をつく必要があるのか。それも、なんか、この、このオーグリスムで感覚解けられる問題となります。で、まず、あの、対象の方は結構、今までと比べ、今まで見たオーグリスムと比べて複雑なオーグリスムなんですけど、まずは、えっ、ー、と、前探索でこの問題を考えましょう。 全探索でアーティキュレーションポイントを探すと、あの、まあ、BFS を、ドミネータのように BFS を繰り返す方法があります。例えば、まず BFS、DFS で ConnectedComponent をカウントする。これはまあ前のビデオで見た問題ですよね。で、えっと、その後に一つの頂点 VI を抜けて、もう一度 BFS をする。もし ConnectedComponent が増やしてるなら、この抜けた頂点が ActiculationPoint です。 で、これを戻して他の頂点を取ってもう一度 BFS する。で、それぞれの頂点を一つずつ取って BFS してアティキュレーションポイント と, あと計算することができます。ですね。この前端策はどれぐらいの複雑さですね。まあ、あの BFS、DFS は V プラス E で考えて、で、これはあとそれぞれの頂点に繰り返すので、このグラフは V×V プラス E です。 つまり、V の2乗プラス VE ですね。もう少し早い方があります。タージョン法っていうのは、DFS1 回だけで、あと、アティキュレーションポイントを見つかる方法です。なので、O of V プラス E となります。で、えっと、タージョン法のアイディアが、2つの、えっと、アレイをキープします。 DFSNUM っていうことが DFS の順番で頂点にインデックスをつけます。一番最初を Visited するのは1、次は2、次は3、次は5。DFSROW が一番重要なんですけど DFSROW がこの頂点から、D えっと、前の頂点に戻るかどうかをチェックする。前の頂点を戻る、つまりサイクルがあった場合 サイクルの一番前で戻ったのはどれですかですね。なぜかというと、サイクルがあった場合、例えば、あとリングを考えてください。リングのグラフが、あとアーティキュレートポイントがないんですよね。ですので、サイクルを見つければ、そのサイクルの頂点は、どの頂点でもアティキュレーションポイントではないとわかります。ですね。だから DFS でサイクルを探して、サイクルに入ってると入ってない頂点をチェックしたい。 っていうアオゴリズムとなります。で、uv の頂点の中で、vlow が unum より大きければ、u がアーティキュレーションノード。つまり、u と v の間にサイクルがないってことです。逆に、vlow が numu より小さければ、v から num に戻るサイクルがあります。ですので、 V, えっと、v と U がアテキュレーションノードではないということになります。えっと、変が近い、えっと、同じですよね。U と V が、LowV が NumU より大きければ AUV は変となります。まあ、この Low と Num、えっと、がどの計算かというと、このイメージで見てください。例えばこのグラフがサイクルがない。 ですね、全くサイクルがない。0から DFS で始まると、0、1、2、3、4、5、実はね、4は3、4、5となります。ですね。実はこれは3だったわけですね。で、えっと、0から、えっと、他のサイクルをたどり着くことがないから、0は一番低いですね。1から0に戻れないから1ですね。2から1に戻れないから、2はローは2。 3が同じですね。サイクルがないからサイクルで戻ることができないので、ローとナムが一緒。でも逆にこのグラフだとサイクルを作りました。ですね。このサイクルだけを見ると、1から4に行きます。ヌが。でも4からこっちに行けば1に戻ることができるので、DFS ローが1になります。同じ5がこっちから来ましたけど、こっちから来て、ここで なんかこ、ののこの辺で1に戻ることができますので DFS ローが1になります。戻るっていう意味が今まで使ってない辺だけを使うことですね。なんか、本当に考えるとこの辺に使ってこうが0から戻ることができるけど、この辺はもう使っちゃったから2度をこの辺を使うことができない。でも、なんかどの辺を使ったかどの辺を使ってないかをキープする必要がないんですよね、アグリスムで。アグリスムはこれから見せます。 ちょっとこのもう少し複雑なグラフで見てみましょう。DFS が0から始めます。ですので DFSNUM が0、d f s l o がが0。で、次は1をビジットします。DFSNUM が1。で、1から、えー、と0に戻ること。別のパスでね。だから d f s l o がが0。ですので1は、えー、とアティキュレーションロではない。ですね。で、2も、えー、d f s l o がが0。 ここからを戻すこと、戻ることができます。2から3行くと、3も0に戻ることができます。だから d f s ナム m 3 d f s ロ o w が0。で、次は4行くと、4に行けば、どこにも行くところがないから d f s ナムが4で d f s ロ o が4ですね。で、えっと d f s ロ o が4、4の DFS、えっと、4の d f s ロ o が、 3の DFSNUM より大きいから、3がアティキュレーションノードとなります。で、次は5。5に行くと、なんか、0に戻ることができないので、5は DFSLOW が5。で、DFSLOW の5が DFSNUM より大きいですので、あの、2はアティキュレーションポイントとなります。で、6が5に戻ることができます。 ですね。7も5に戻ることができます。なお、あと6の DFS ローが DFS5 というよりと同じなので、5もアティキュレーションポイントとなります。ですね。で、アオゴリズムがこんな感じ。これを見てる通りに、ちょっとルートが0に特別なケースが必要です。ルートが2つの木がなければ、ルートが、えー、とアティキュレーションポイントにならない。 これは、このアゴリスムでこれ書いています。これは、なんか、あの、再帰関数の DFS と考えられます。アティキュレーション U。U からアティキュレーションポイントを探すことです。ゼロから始めますですね。で、U に入ると DFSNUM と DFSU が、あと、インテレーションカウンターとして、初期化する。ですね。で、1が、あと、まあ、U の変。 u の隣の頂点を調べると、v が、えっと、ま、あ次の頂点を見て、で、まだ v を visit してないだと、v の parent を、えっと、u にして、ですね。で、えっと、もし u が root であれば、その root の新しいキー構造を追加します。あの、u の root to index エッジが1であれば、u が a r t アテキュレートポイントではない。 ルート 3h が1以上であれば u がアティキュレーションポイントになります。ですね。まあそれ、ルート以外は、あの、再域をします。で、えっと、v から戻ったときに v の low と u の num を比較します。v の low が同じ u と num と同じ、あるいは大きければ u がアティキュレーションポイントになります。ですね。あとは v えっと、 u の low がえっと u の low と v の low のどちらか小さいことを選びます。で、えっと v が visited であれば、あの、もうサイクルを見つけましたですね。visit しましたので。サイクルを見つけましたので dfsu の low をアップデートします。これだけのオゴリスム。ちょっとこのオゴリスムが、えっと、今までよりちょっと複雑になりますので、 これを見ながらアオグリスムを手でやってみてください。理解するために。重要なところが、あの、サイクルを探しているということが理解すると、このアオグリスムを理解をできます。で、アティキュレーションポイントのもう一つの使い方が、strong connected component を発見するためです。検出するためです。strong, なんか前から connected component を話しましたですよね。strong connected component って何ですか Strong Connected Component が Directed Graph の Connected Component。Undirected Graph だと、なんかすべてのノードがあとお互いにつないでますが Directed の場合だと行くことができるけど戻ることができない場合があります。その場、そうすると Strongly Connected Component が行くこともできるし戻ることもできます。ですね。例えばこのグラフを見ると3つの Strongly Connected Component があります。 なんかグレイから他の青と赤に行くけど戻れない。青のノードからどのの青のノードにお互いに行くことができます。同じく赤のノードからお互いに行くことができます。で、strongly connected component を見つかるためにタージャン方法を少し変える と,、えっと実装ができます。ですね。何かというと、新しい U をビジットするときに U をスタックに入れます。 で, すね、で、えっと DFSLOW が、えっと、Visited="1" のフラグだけだと d f s ローをアップデートするもし、えっと、DFSNUMU="DFSMINIMU" があれば U のサイクルを見つけましたので全てのスタックが Strongly Connected コンポネントとなりますまぁ、あ、こんな感じですね あと、ここで、えっと、自分でちょっとこれを実装してみてください。そうすると、なんか本当に、えっと、タージョン法が理解したかどうかを、えっと、確認ができます。では、タージョン法のビデオはここまでです。次回のビデオが、ミニモスパニングツリーを説明します。では、そこまで。